てくれなくても「俺が食べるからほらほらう房されるくらいで」 マジでまだ。 ほら<音声><音声>やっぱりこの弁償はとんかつですねとんかつ。 What?、Oh, マジで 私は私たちと話しますま。す 状況は、そうなっているのが増えますね。 ご視聴ございました。今日もごちそうさまです。では！<音楽>